よしゆきですチョコちゃんチョコクチョコチャンクファミリーマートコレクション大人のおやつチョコチャンククッキークラッシュアーモンドを練り込みましたザクッ したザクッとした食べ応えのある食感ですファミリーマートコレクション大人のおやつチョコチャンククッキー買ってきましたなかなか高級そうなブラック いただいちゃいましょうおっいっおいおっおっふを開けましたん こんな感じでご包装されているんですね一個一個ねで合計四枚入っていますね、うん、あこの袋の外からでもこのチョコレートとクッキーのなんか香ばしい香りがきますねやっぱりね ちょっとチョコレートの香りがほんのりときますね袋の上からでもねそれでは一ついただきますここここ袋を開けましたお、結構 アーモンドとチョコレートの香りが来ますよ、うん、そしてこの四角いチョコレートが2個ドカドカっと乗っかっていますね黒い四角い出っ張り2つですかいただいちゃいましょう うんあ、うん、そうですねクッキー自体は結構ねアーモンドの香りがね広がっていくザクザクっとしたクッキーですねそしてこのチョコレートがですねなかなか やっぱいい味のアクセントっていうんですかうんこのチョコレートとやっぱりこのクッキーの生地ですねあのこのザクザクしたアーモンドの香りが利いた利いた生地とこのチョコレートがやっぱりよく合っているなって感じがしますねやっぱりねうんうん あ と, はんあとはそうですね結構やっぱシナモンの香りが結構きますねやっぱりね、うん、シナモンあれシナモンかなシナモンとは書いてないのかあ書いてあったシナモン入ってんだそうですねシナモン入ってるんですねうん ああちゃんとシナモンの香りがきますねやっぱりね。うん シナモンドの香りがきてクッキーのこの歯触りとザクザク感あとこのチョコレートの香りとあとちょっとあのアクセントになってるチョコレートそして最後にシナモンの香りでこう。 溶けてていくって感じですか、ね、うーんまあアーモンドとやっぱりシナモンとこのちょこちょこのってるチョコレートがねやっぱりなかなかいいですねやっぱりね。 以上ファミリーマートコレクション「大人のおやつチョコチャンククッキー」でした直射に高高温多湿をお酒ください。